死んだ犬の酒場来きました。ザリーナカッシルで新マップ行くわ全員同じ場所からスタートね。まずここの2階からつけましょ2階にいてもチェーンで引きずり落とされちゃうから注意ね。ドワイトここにキラーがいるわ。 私も早く回さなきゃあキャリアさんに落とさないと元気でねドワイト帰ってきた追われてないわね一緒に行動しましょう向こう側でチェイスしてるわあ ドワイトとはお別れねし、恐怖症まであるわ。ネアと回しましょう。あれ、ネアどこに行くの戻ってきた。 ネアライト救助しに行こうとしてるのかしらあら通れないわ見えない壁に阻まれてる銃声がすごいわね俺のこと気を願いしますアライトいつの間にいたの よしこれで三人全回復よ。発電機はどこかしらここにもあるのね。キラーがいるわ。手を離した瞬間、スキルチェック来るのやめて。キングごめんなさい。 ここつけきれるかしらこっちに来るわ。 他の人見つかっちゃったまだ私だったわ。君にまた連れてきちゃったわ。ごめんなさい。私があなたの発電機を引き継ぐわ。 ま、だ嫌がるぜ触れねえよお前から始末してやるもう戻ってこないわねうわザリーナ来た待って連れてきてないわよあれシンオン今回は追ってこられたわけじゃないわよ私の方に来るわ ここでのーワンはまずいわ隠れたほうがいいかしら。なんでいける の, いいのよ。なんでいける の, いいのよ。隠れた意味はなかった、はあびっくり。助けてくれたわね。キングが助けてくれたのね。ノーワンどこなの。 キングを釣らないこっちのゲートも開けときましょうまずい救助された人も狙われてたわ先にキングが釣られちゃうかしらえそっちストライクナイスよこれは私の出番ね こんにちは僕、エンコン。ああ、だからストライクありそうな方を、担いだのね。エンコン怖すぎるわ。みんな来たわ。あ、出ちゃった。 いや開始位置適当すぎんあの子次ぎがラストなのよね人々のために使いたいよし逃げて。 あれな足長